こんにちは、きぃです。にゃです。ふーたです。今日は、サンタさんから聞いた謎のおもちゃをカフルしていきます。はい。はい。開けていきます。何ですなんだろうちょっと。何それこれかが使えるかなこっち反対。待って、おもちゃの名前書いてあったよ。あ、本当だ。 ボーディーパズルズーデラックス全36種類牛ガラガラヘビペンギンツノトカゲカメレオンライオンゴリラクロサイゾウシマウマシロクマキングコブラ羊キリンエランドオコジョオオカミトラシマリスピューマパンダオオカミシロ ハリネズミゾウガメアリゲーターヘラジカヒグマコアラチーターマンモスセイウチケサイブタカバイヌワシサーベルタイガーサーベルタイガーだけなぜかうすいほんとだほんとだ聞いたこれ。 組み立てるの難しそうだね。そうだね、ふと。組み立てパズルなの。うん、そう。じゃあ袋から出していきます。なんだあるよ。これカメ？なんか出てきた。あ、これゴリラだと思う。ほら、この足。え、カメだと思う。あ、カメかな。だってほら、甲羅が。あ、本当だ。 カメラ間違えたあ、本当だこういう音してるけねこっち側はじゃあ組み立てていきますじゃあお願いしますお願いしますはまらない 人人でやる、うん、人でややるうった方が早そうだ、ねうん、ほとんど甲羅じゃん。 でかいんだね尻尾尻尾小さいこれなんだと思う甲羅っぽくもないしこれも足ええー、わからないわからない一応足パーツは集めてるんだけど同じようなのもあったよ足ここにもある<笑> うん、ありがとうあ、謎の物体は謎の物体の構成じゃそこら映らないこうギザってなってるから二つ合わせるのかなそうだねそうしっそれとも尖ってるところある尖っているとこ こういうのってさ外側なんじゃないうんそうだねここ影になっちゃうんだよごめんねへえむ、ー、しいすごいなんかくっついてる。 かな、これ、あ、違う。どれくらいの大きさなんだあ、ここじゃないここんか。こっちに来て、この辺。こういう感じになるんかな、これが。はマった。お、すごい。すごいすごい。あ、なれないか。慣れない。じゃ、これかな。 こんな感じの見つけて。これ。こんな感 じ, こんな感じ、うん。こんな感じ。こんな感じ。あ、これ似てる。これとこれ。本当だ。本当だ。似てるけど。ってことは反対ってこと。かなあ。あ、またはまった。 あ、うまい。え、全然分からん。どれがどれになるのか。全然分からん。エコーじゃないよ。エコーじゃない。えあ、これもなんかどっか似てるよ。ね、ね、これさ。あ。 亀の頭だ。ほら見える見えるかなみんな。見えるかなみんな。見えないね。っ影になってる。<笑>影になってるもうちょっと遠ざけた方がいい亀。これぐらいかなあ、ほんとだ。見えやすいよ。これだったら。頭どこ行く 今どこにつくんかな。えー、そっくりさん。似てるね。似てる似てる。なんか目みたいな感じだった。えー、確かに。え全然わかんない。い、えー じゃんあ、はまったこれは何だろう、うん、え、すごい二人ともあ、ここじゃないえあれ、これ、これあ、違うかあ れ, こ, れうかなここかなこ こ, ここかなあれここここかな あまりそうなんだけどその時けカメさんの甲羅大きいのかなどんだけんだ ち, ょちょっと見せてこのカメさんの甲羅う違うそう ね, ねえねえもしかしたらさこれさ裏じゃないカメの甲羅の裏そうなのかな裏だと思うよ これしてないでしょそんなに、ところじゃない。裏。あ、お腹の方 っ, ってこと。うん。そう思うよ。あ、これは背中らへんかな。ちょっと貸して。うわかった。似てるのがいっぱいあるな。うん。 ほんとだこれはまたほらねえねえこれどうかなあ無理だはまりそうなのになこれは無理かなこれあむずいっとかしてみよ コーラの最後の辺にあるよね、うん、あ、あったはまったはまったよーほら、はまったよ見えないかなんこんな感じ遠くからじゃ見えないねここらへん行くのここらへんこんな感じオッケー 増えたすごいねあとさこのさおなからへんのところにくるんじゃないあともうちょっとでこれでくつきそうだねうーんせなの部分だね。 これさ結構これさ結構さ時間かかりそうだね<笑>うん。 行かないあっちは、足はこっち側だよねこれもしこれ足見っけたよ、全部 はまるかなあ、はまったすごたここにはまったようん、はまったねじゃあここにつながるんじゃないあ、まだかほら、つながりそう ーシュよね、わおすごい。 どこにあるかはわかるんだけどねこれは頭こっちは頭だったなんかはまりそうではまらないっっあ、尻尾 あ, あ、また触れてない形の部分が分かった尻尾ちゃんあるうんこれあ、これだ これ三角のところがあった。っこっち側かな？こっち側だ。ちょっと分解します。あれ後ろ完成だよ。あ、くっついたよここ。お。これにコロを乗せていけばいいのかな。そうだね。あ、飛び散った。 じゃ、飛んだ。飛あ、ここできたよ。すごい。綺麗にできたね。うん。 ここに来るあ、本当だすごいすごいその前に前足をつけなきゃ足前足これじゃない二個しかないけどこれだと思う<音声>じゃあここに来るんだねんここかなこういう感じかな入んないえぇ、ー、じゃあどうやるんうから見せて え、これ無理やりすぎその前にここに何か来るはずなんだなんかわからない物体があるけどこれもわからない物体が必要なのかもしれないそうかねあこれもわからない物体だそうだ、なんかこれもわからない物体なんだけどあ、わからないくださいはいあ、で、ね、見てこういう感じかな あでもてなないいこここここれこれこれこれ、はい、どかかに頭が動いてるみたいななんだろう<笑>足かな外また内また ひ一人でに動いてるよ<笑>さっきのでよかったのかな足こっちにあるよこっちもはいどうぞこれかなじゃああとこれもわからない物体だあそうだここにくっつけるんじゃないこれはや、い、りにく こうんでもちょっとなんか違うような気がするほらそうだねそうだね多たぶんうねすごい大きくなるこうしても違うねあれどうするんだこれはじゃああ合ってるじゃん<笑> どうやって入れるんだあそれ閉じる前に入れなきゃいけないじゃんじあそういうことか。閉じる前にいらな入れなくちゃいけないよみんなは頑張ってねその前に首かしてこれを作る人も、はい、難しいね首はいこれ作る人苦労 手で。見えない。けど、手がないと。取れない。つかない。どっちかを先にはめたら。 もうちょっとでできるね逆、逆、逆、こっちかあ、そっちだい や, はまらないのやった完成すんごい下向きなんだけどほんとだすんごい下向きなんでだろう、ね、これ動かないのあ、なんで んあこう反対向きじゃないんこれ。反対だ、これだと。だえ首が反対？<笑>あ反対だってよみんな。反対だよ、反対だよ。ごめん。ここ、ここ。これだけねここ抜かして、こっちが反対だったんだ。こっちが反対、こっちが反対。 と分解されちゃったよ。そうだよ、助けてー。位置がわかんなくなると、わからなくなっちゃうから。そうだね。ね、ガメなんてどこにもなっ。ぞうがめってなかった。ぞうがめあるよ。あれ、カメじゃん。ああ。本当だ。はい、ん、これどこだろう。二十四分。 ほんと だ, だちょっとイメージ違うような感じがするねこれんなんかこれでイメージ違うような感じがするんだけどほら影でほらかでね気のせいかな はい頭よし頭をつけるよすごいねちなみにちなみにえっとこの中では24四番だってさ 本当だこ。こんな感じか。そうだね。そうだね。部品。部品。開けてみて。こんな感じだったよ。すごいね。お腹までリアル。うん、本当だ。うん、本物みたいだね。本物もこれくらいあるんだろうね。多分。え、でもゾウカメ？ゾウ巨大？うん。 2メートルくらいあるのかな。にゃより大きいんじゃな い, <笑>なで 買, わないわ買わないよ当たり前じゃ怖いよ絶対買わないよ怖いよマ、ね、シューで買ったら分かりねるそうねカメって人食べるのかなわかんない。何食べるんだろう草食？うん多分そうだと思うけど あとでさあ、粘土の動画撮りたいんだけど。そうだね。粘土のスライムの動画と。いいね。そうだね。そうだね。亀。なんであなたまで言うの。スライムに入ってみたい。水浴びが大好きなんだ。亀、えー、だし、うん。じゃ あ, あ、水浴び気持ちいい。でも水、水浴びじゃないよ。スライムは。ムは終わったら。狼 が, が。 水色のトップトップスレムに入る動画作ってあげるゾウカメがいるのはちょっと緑っぽい苔が生えた草ってそうな湖な気がする<笑>でも綺麗な湖でいる あ, あ、そうだね、綺麗な方がいいねねこの子もう帰れないよな返して、入れないよカメはどっから生まれる土、うん、の中から生まれるよユルンのスルムって言うんだけどてめぐじ うん、実はこれじゃ開かない。もっともっと開けってもっともっともっともっともっともっともんだ。もっともっともっともっとも少なもっともっとも少ないよとも小さいよ確かに、えー、っともっといっともっともっともっとなっともっともっともっともっと えどこへ？ダイソー。え、ダイソー？行ってきまーす。じゃあねー。バイねー。バイバーイ。